重ねこの鼓動があなたの思いと共鳴しますようにジャック・モラウ24代目響き ありふれた日々変わらない日常少年はまだ見ぬ世界へ今かけてゆく、はい、よー ー, はー瞳に映る人々の姿に世界が広がり心は踊るハイハイ われ強まる響きさその後ろ姿を読みたくてふと思うこの音はしるべに進んでいいものかそれでも前へこの音を信じたい誤想現実鳴り響く雑音 い少年は歩みをめる結局何も変わらなかった。 内弁慶のところ内輪ネタで盛り上げるところ優しいところ受け入れてくれるところ。 溢れた想「鳴り響く音を強く感じて」「迷わず今突き進め」「そんなに迷ったっ、ね、てあなたは一人じゃないし僕らの空にいるから夢見た景色に向かってお前のままに力強く歩み続ける」「仲間 you、okay.